はいということで今回も「n ポケモンスナップ」やっていきまーすはいはい前回までであれが終わりましたあれがジャングル昼夜なので今回から10あっ10回昼夜夜な い, 夜ない昼だけやっていきますで何 が満たすのが、えー、森の番人の裏の顔、シチューを持う岩は、マのオノシが、不の議な川渡り、ひとときの休憩、警戒のサイン。はい、出会まず、森の番人の裏の顔の写真を撮るには。 最初のマップの右の 崖, 崖上にいるニャスパーにサーチ崖の上だ 奥, だよ奥の方に崖あったあ右側にいたよほらあれを向かってサーチ覚えたで降りてくるからイルミナー応募を当てましょう したらね乗せにくるんだって、オーロットが。で、乗せてるオーロットを。はいうん、あ, あ, ーあら、なかよしなのああ、かわいい。どっちにフシを向ければいいのか、オーロットにもフシをむけて。やった スタート地点から少し進んで右にいるオーロットにメロディーを聞かせるは い, 行ってらっしゃいこれ右ですあれかわかん岩の近くにいるこれは知りません で反応したら分岐ルートに進むよしっ右手の右にいるニャスパーと浮いた岩を同時に撮影あっい ア, ップしないアップしてない かなおどっけーオッケーもし来てるグマがいたら、うん、いっぱいフラワーリンゴを当てて次のあれでうん出るから多分でで両手を上げたらそれを取るそれが来ているグマのやつね追いかけられてくるあれはいらない両手を上げたらうん いっぱい出てどんどんどんどんどんどんどんど、うんはいはい今のだってるうんたぶんまあとってもいいしそんな感じいい、うん、そんな早く進まなくていいんだよ、はい、ということでええー、時のねキてるグマとかとってたら別の別のと見にしてることができました そ,、ね、そしたらいろんなリクエストが増えちゃってまた改めで紹介しようと思いますもう一つ目がまた現時点でだから達成してない次回のミスリクエストがマイのスキか 全部で何とか増えましたね。分岐点を見つけただけで七個増えるなんてまず 光のジジイロン、エフィーにルミナをオーてます。<笑>そしたらね、次が自然と夏マップになるので、夏ルートになるので、切り替わったらすぐ、ーーすぐじゃないや。終盤の右手にジジイロンにオーブを当てる。 ちなみにね、怒りのジジイロンとね、やんちゃん友達はね、一緒にできるので、やんちゃんの友達は、ジジイロンにイルミナオーバー出たら、やんちゃんと不きたねが ジ, ジイロンに乗るから、それをやんちゃんを主体として写真を撮る。で、怒りのジジイロンはその乗っているどちらか当 て, 当てるイルミナー。その二人のどちらかに。 リンゴ。とか当てて。今。乗ったら。乗れ乗らないのかな。これは。さっきの分岐点。新しく改造した分岐点を探して。なんだっけ。この奥じゃないかっこの右か。うん。よし。 で奥行って、場面が変わったら、乗っているジジイロンに乗っている二人がいるので、ヤンちゃんもお寿司にしたいとして、乗っている二人を取る。で、どちらかをリンゴに当てて落としたら、ジジイロンが起こるから、そのジジイロンを取ると、飛ばすの飛ばした方がいいんじゃない、はい、ああれ、あれ取ってどヤンちゃんも、ヤンちゃんも、ヤンちゃんも取って で、落とすはい、追い追かけて落としてえもう早く落としえ<笑><笑>、ね、もう一回当てて。 うちいも<笑>あ怖い怒ったけどどうだろう、ね、なんでドラゴンの位置は、うん、1つ目のマスクのほうを取り入れるの、ね、で、分岐点を解 放, 放するけどいかない。 なんでマップマップ春なのわからないそれあっち春マップになってるオ、うん、ーロットにやったら解放すると春になる解放しないと夏なんだ、えー、で解放して い, くしていくったら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 ということね<笑>さっきっ、春ルートで、またミッションが増えましたと。おせっかく三つくりクリアしても、増えちゃうね大変だ、次回は。ということですよ。うなんですけど。大風を起こしてと、さかさも隠れもとってそうなんですけど。お気づきにならない。冬がないと。まあ、なるけど。なので、とりあえず冬だぞ、えっと。冬ルートとりあえずやってきます。そう、さっきね、春が出てね。春夏の秋のミッション出た出てことわよ。冬がなかったからね。 ー ー, ローにしますよか、ね、し, したあないですね。冬 冬だい、えー、冬に来ましたってことはるけるあ、る あ, あ, あ、サーナイト冬なのかなそこうわってことは新しい冬も増えト。あリクエストも増えるってことだねじゃんあ、なんかいっぱいいるようないないようなあ、なんかあるよこれない タッチでやれば。今の。なに、どこ。あ。なにかな。何かがいる。公民してる、なにあれ来てる。誰。おま、あ、誰。あ、ああやばいあ、やめて。怒られるよ。怒られるよ。ごめんね。あ、大丈夫だよ。<笑>はい、はい、バイバイ。<笑>バイバイ。せ。 かわいい顔しやがってんえあー全然来ないんだあっへ、はい<笑>余裕だしどうする追っかけてきたあれいやーまさか春夏秋冬でそれぞれ新しいやつが出てくるとは思わなかったですねということで冬以上となります<笑>はいやはり ありました ね, 冬ね冬。冬のコースと冬のミッションがやはりありましたね。ねね先ほどの動画で、冬一いでにいろいろやったところを見たけど、うれしかった。とりあえず、でも全部のミッションが出てたのに、これも、ちょっとわかんないけど、まあ、これす全ての季節がちょうかしよ不思議な川渡り、ひとときの休憩、秋ドラゴンの聖地冬、冬景色の魔法、冬、ゆらめくもの。ですね、冬と。次回の魔法 と秋は、二個ずつ出されたって感じかな。あ、冬と夏違う。冬と春が二個ずつ出されたって感じですね。はい、来ましたよー。四マップ目。えー、っと、左上の崖にエイフィーがいるから。あ、九個。ええー。え。エイフィーじゃなくて、九ンがいたよ。あ、何。またいる。あ、エイフィーいた。 エフィンってなんだっけそうだサーチしてたよあリンゴでのせるんだあオッケーエフィーエフィ ー, エフィー あ, ーあキャワーはリンゴを与えてください当ててくださいまずで食べる で何メロディー鳴らすで一番上の発本に1人鳴らすあっ そ, そういうことだ何きたあ3人重なって重なるうのんん泣けないとあなた1人喜ぶあれ喜ばないあっ、うんま、イエーイで<笑> 集う場所、はい、3つ目のマップを分岐点へ曲がりますててそして4つ目のマップに入ったら左手の崖に向かってサーチを行うこのエイフィーに向かってサーチをするとサーチをするとエイフィーが降りてくる大事なことだから2回に あいたよあいたよリンゴを食べさせる早いよずっとズームだよズームズームズームにしてスピードを落とし続けることが大事ズームのやり方が今分かんなかったの一瞬で、イルミナを当てると AP にねんなボタンの数少ないのになんで2回間違えるんだそして クリスタフラワーにイルミナオブアート。そうすると集まってくる。集まってきたらメロディーを鳴らし、芽吹き児形たちが吠えているところを四体同時に映すことが大事。これってさ、映すときはもう弾いていいんだよね。うん。あれかなあれかな。あまだ奥に。 技ですねあ、あ、ェブき時間に矢を置かなきゃいけないか難しいでもそのまままっすぐしちゃうとさ敷地下になっちゃうんだよ。 やってはいまずドラゴンの意地のリクエストを取りたいと思います一つ目のマップのオーロットにメロディーを聞かせますで分岐点を解放させますさあ おそしたらエイフィにフワリンゴを食べさせそしたら秋マップに行きます食べないぜ、まあ、食べないんだよねいつもね秋マップ開始位置からすぐ左木の根元にいる果実地に果実地にフワリンゴを当てるだけ 左, 左 ぬきの根元クワリングを当てるんだってで、怒るから あ, あっ、いた怒るから怒る果実をどれが本物かいて奥ですよおリンゴが邪魔で見えないあ、怒って る, 起こってる何か怒った気が。あ、はよっはよっ 逃げて取れたかな。あ良かったけど。取れたかな。あいた。ああ転がって。どっか行ってしまう。この中に置いたよ。ええー、いろんなところにいるんだか。なんだっけタイトル。ドラゴンの意地です。ドラゴンタイプなの。ね。 そうだけどね、ある不思議な川渡、はい、こちらはルートの分岐はせず、はい、ままいつものセレビーたちがいるマップへ移動します、はい、その最後のマップの最後の方にいる不思議座ねとハスボウに緩みミオーブを投げ続けるするとハスボウに乗る不思議座ね、その どぃあんだすたんとち途中まではいいんじゃないとちからねひたすら二匹不思議だねたはすぼうにゆるみの応ブを当て続けた。当たってない当たってない当たった右そしてはすぼう、葉っぱあだ当たった たた種節種節種節たダネフシはダネフシはいたダネフシが近寄っておりますさあハスボウハスウに乗る、ね、んだハスボウに当てるんだダネフシにもダネフシにもダネフシにも光を乗ったああそして取ったああそのままスーッと動き出した不思議な川来たー ブームとか大事だね今までやってなかったけどあんまりどうだったサーチじゃなくて音楽でしょ逆さまかくれん春マップで隠れているかくれんを撮影する、うんはい、そのためにそこの右側にいるオーロットでメロディーを聞かせる分岐ルートを開放そして分岐ルートには行かずエイフィーへフワリングを与えフワリングを食べるエイフーそのまま道なりにまっすぐ行くと春は アルマップに行ったら右側に隠れている隠れ屋を撮影さあどちらにいらっしゃる、ね、どちらにいらっしゃるどちらにどちらにどちらにいらっしゃる 右, だ 右, だ右側右側右側もっと右の木ならいいもっと右になかった木ほら一番右の木じゃない一番右の木奥かな右の奥かなこんなに進まないはず うん。あ、いた、これこれじゃんいました見つけることができましたやったー寝てました<笑>逆さま隠れんこれでいいのかなこれはいいんじゃない失敗したかと思ったね<笑>過ぎたと思った大丈夫過ぎたかと思ったはい、それでは今からハルルートに行ってラーテン軍のおかずを起こしてのリクエストを したいいと思いますまず入ったら右側にいる木にいるラーテングを起こしますっフアリングを当てて当たったそしたらイルミナオーブを当てたらうまくいくとイルミナオーブがある桜の木の下に木の上に乗るんだって乗 っ, た乗ったらイルミナオーブに。 あイルミナーの花に応募を当てて今風が起こしてからあ剣ホールに取れたかな今のでいいのそう今の風を当てたら OK なんかしょぼいねうーん正面から取ってないからかな今正面から取ったけどね まず冬景色の魔法を達成したいと思いますそのためには 冬, 冬マップに入らなければいけないのでそうオーロットに音楽を聴かせるでどいてくれるから分岐点に行ってリーフィアに今度はリンゴではなくイルミナオーボーを当てましょう したら冬マップに案内してくれます。でね、うん、冬に入ったらね、サーナイトにルミナーオーブを当てるんだって。これはね、右側にも左側にもいるんだ。ミナーそう。右、それそれそれ。はい、うん、はい。当てます。あで消えるから次木の上のサーナイトにいるルミナーオーブ。 あそ こ, でこれも消えるから次築地下と遊ぶサーナイトにイルミナオーブ可愛いい、ね、遊んでるあ遊んで る, んでるかわいい で, でまたこれも消えるから最後クリスタルフラワーにイルミナオーブを当てるとピンク色出すから そうそうそうそううピンクのなんかビームみたいに出すからその様子撮影あたああき れ, ああーあーきれ 木, 木が綺麗ええー、しかも築地下もついてきてんじゃんへえー、きれいわーかわいいなんか怖いポケモンだと思ってた一番最初見た時怖いよ なんかダーク系のそういう系じゃないけど強いんだへえ綺麗だねまあもし現実にポケモンがいたらに一緒にいたいポケモンランキングでは上位だねそうなんだはい続いてひとときの休息これはジャローダですねみっ 3つ目のマップを分岐せずに左側のルートへ向かいますそこは行かないでね終盤の古代遺跡の裏にいるジャローダにイルミナオーブを当てるんだってさでね難しいからサーチを駆使しようって書いてあるやうそうそうもうね 難しいかサーチをしまくってでそのいジャローダにイルミナーオボを当てるんだってそしたらジャローダがこっちを向くからフワリンゴを投げて食べさせるんだってえっ、ー、あっ当たんないじゃん当たんないあ かんないかあっでこっち向くからあれ向けはい上リンゴ上、はい、リンゴを当て投げて食 べ, たあ食べてあいいそう食べた後に寝るんだっ て, てそしたらそれを取る、うん、寝, まへん寝る、ね、寝まへんなんで音楽鳴らさない、うん メロディー流す<笑>ちゃんと見てなかったメロディーを流したら寝ましたやったー、うん、危, な危ない<笑>やったーすごい結構難しいやつだったのにおっと残り枚数がゼロだよ調査を終了して戻っておいで。うん、うん 冬景色の魔法なんだっけ。あ、間違えた、うん。揺らめく炎のやつをやるには、まずオーロと音楽でどかして、うん、右側のルートに来ます。したらエイフィが走ってくるから、エイフィにイルミナーオーバーと。そしたら冬の ルートに行くのでルートうマップに入ったら式塾が近づいたらサーナイトにイルミナをるそしたらねこの式塾が急行の下の方まで追いかけてくるからえっ はい、な, いな次だ次あっち行っちゃったあっちでいいんだよキューコン上にいるでしょそしたらそのキュウコンのとこにいる築地下にボールを当てるフワリングいい、ねはい、そしたらキューコンが怒って下に降りてきますうんおそしたらキュウコンにもフワリングを当てて当てるのうん紫の炎が出たら撮影出る すご い, すご い, <笑>すごいおお怒ってるボタンおいめっちゃ怒るやんでも炎を出すのは一回なんだけるあちち迷子の敷地下はイルミナオーブにああイルミナにあれを当てますイルミナオーブを当てます そしたら、敷地が来ます。来ないよ。来た。来るで、そしたら、左側の、そうそう、それにも、クリスタルフラワーにも、イルミナーオーバー当てる。夏の敷地が来まし た, そした。そう、移動してくるから、来る来る来る。<笑><笑>そしたら ね, 次ね、手前とね、奥にね、 イルミナがあるんだけど奥の方ね奥の方のクリスタルフラワーにイルミナを当てます手前だとねなんかダメらしい書いてあるそれで当たったよしたらねそこにもね敷地が来るはずっ て, ませんよは来てきた夏の姿そうで次次も右側に イルミナがあるから、それあ、それそれそれ。それを、クリスタルフラワーを、イルミナじゃなくてクリスタルフラワーね。光らせたら、その後に多分敷地下が来て、親も来るから、親が来て、喜んでるところ、前足上げて喜んでいる敷地下を3人取って、3人とるの ?3 人取って敷地下が、いいね、お おぉすごでも一瞬だけなんで喜ぶの。うん、よかったね。よかったね、ママに会えて。自由と。受解の幻は、セレビーにイルミナ応ボを当てる。ずいよ。どうやって当てんだよ。頑張れ、それは。ああ そしたらね、次なんかねリンゴがいっぱいなところがあるからそこに木の下にセレビーにフワ リ, リンゴを投げてリンゴを食べさせるんだってリンゴこの辺じゃなくもっと手前だった今。今手前にあったよ、はい、だって次遺 跡, だ遺跡だもん取るの、はい、あるよ今リンゴこの辺あったほらそっちリンゴ木の下のイルミナの 食べたそうそう食べたらい遺跡の上にセレビーが現れるから そ, その遺跡の上にイルミナーオーブー当てるセレビーにそうそうそしたらね集まっていくんだってセレビーがセレビーがうん、いっぱい来るんだってセレビーは一匹しかいないよ、ね、いっぱい来るんだってでもいっぱい来たらそうそうなんかああ とこを取るうわーあ4匹テ<笑>レビこんな痛むわあーバイバーイ一回音楽切っちゃったまあ聞かせたところを取るって書いてあるから大丈夫じゃないミロカロスの大ジャンプ 頑張って、ね、これはね結構難しいんですけどずっとミロカロスいるなイルミナ状態にしなければなりません例えばねリンゴを当ててでもそう当てたら出てくるからイルミナをオ ー, ー当てるずっとててでいい感じにダーボしながらもでもダーボしすぎてもこのいる リクエストは取れなかったりするのでいい感じにダーボしながら色カラスを色カラスを追いかけながらでいいんじゃないずーっとイルミナ状態にしまーすここでああああ乗り越えたーずーっとねイルミナ消えないようになるべく オーロットがいますねああああああああっってあああああああああああああああああああああゴああああああああああたたああああああびにああああああああああああ イキングも一緒に共同作業しててあーあーー綺麗。いうわーすごいおーめっちゃすごいああっ陸に上がった嘘でしょキューコンがいるんだってこの席にキュコンとねなんか遊ぶらしいよ いた。うわ何してんだろう。話してんのかな。リンゴミロカロスが潜るから、またリンゴを当てて。サイド顔を出したらまたイルミナ当てる。あ、あった。イルミナ消っちゃったよ。イルミナ当ててね。 そしたらねなんかね1段階でジャンプするから竜巻を起こしてるときにもう1回エレミナを当ててじゃあ第2段階でジャンプする。あたよ構えててくるよ何がどこにどこ。分かんない分かんないどの辺か。なんかね多分おさっき言ったゼロゼロへんのかな木の幹の下って書いてある何の幹木の幹の下光ってる。 ここかなあっったたよあああああああああああああの時にまたイルミナててて ね, あああいいねあだんな2段階ジャンプするんだ喜んんでますな、ね、じゃないああ すごいあれですね、絶対もう一回、もう一回ジャンプして<笑>もう一回ジャンプするかなこからそろそろどこ行っちゃった の, の奥に行っちゃう確実になくなっちゃったあ、パソボーになったパソボーだったよ、パソボなんだその表情